こんな感じでほらかわいくないブルブルブルブルっとかけるんですよ「アルコールアルコール私は元気」 今回でですね、早いいもので4の本目撮影になってしまいましままた9割ぐらいあのー、ダメです。なんですけど、こんなダメ人間でもできるですね、快適料理。カップスープ豆腐グレタ。ホンマでっ TV でね、いつも僕が地上波で隠してる、このチャンネルでの僕の悪態が、ブラマヨの小杉さん。 よってバラされてしまった<笑><笑>そんな感じですね、今回はですね<笑>ほでっかデッカ TV でもスタジオでみんなに食べていただいたんですがめちゃめちゃ嫌いでしょクロールのカップスープを使ったポタージュを使った豆腐で作るグラタン<笑>めちゃめちゃ買ったなですから終わったきだいますリュウジのバズレシピ はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、この、トルトンポタージュ、クノールのやつでございます。まあ、コーンスープでちょっと甘めになりますけど、コーンスープでもできるし、かぼちゃのポタージュとか、エビのビスクとか、チーズポタージュスープとかでもできますし、まあ、お好みのもので作っていただくと味も違ってくるんで、えーまあ、全然それでいいと思います。豆腐がこれね、コンビニとかで売ってら 150g のパックね。 で1個です。チーズが大体、ま、30g、40g とか、まあ、これはお好みでいいです。ベーコン、30g ぐらいかなこ れ, これだけじゃあ最初、ちクちクいただきます。でですね、やっていきたいですこれは本当に簡単なんですよ。スベーコンだとちぎって大丈夫ですから包丁も使かない感じで大丈夫で す, ざます。太いやつで作るんだったら、これ千切りにしいうかな。味をこうなじませる感じにね。ポタージュを入れるんですよ。 これドーンと入れて豆腐とポタージュスープが合わさってこれがねホワイトソース代わりになるんですでがもうバーって入れちゃってガッシャガシャ混ぜるわけですガッシャガシャ何がいいかっていうと豆腐を使っててマカロニとか使ってないからパルティ野生グラタンでございますでこれぐらいぐしゃぐしゃするじゃないですか移しますこうやってしますよ豆腐って結構水分ありますからこれを焼くことによってなんとねグラタンになっちゃうここにバズって あ、結構ね埋まりますよこれねこんな感じでほらかわいくないかわいくないかわいくない今日です最近覚えたはいいこれをおーどうさん8分でーす200度 ?200 度で8分です200度で8分8分の間を僕は飲み続けますおということでチーンってなりましたチーンってなったとこみんな見てないよね今やります こんな感じになったら、これ熱いぐらい寄せるで、これあのバトン。バトンで、見たんだ。整理をね、ちょっとこう、パラパラパラパラパラパラ。パラパラパラパラパラパラパラパラとかけるんですよ。ええー、なんだっけこれ。カップスープ豆腐屋さんの完成です。では、できました。い, ていただきます。 はい、これは豆フグラタンを生贄にしギネスを召喚プレイヤーにダイレクトアタックグラタンありますよこれ糖質の低いものを食べるときは糖質が高いものを飲んでいいっていうことなんですいただきいただきます<笑>うまっこれさんまさんも言ってたけどねほぼグラタンですねグラタンって言っていいってグラタンですこれはうまいわクノールのこのコタージュがね トと絡まってそれでいって豆腐がねだからすごく水分持ってるんで一緒に焼いた時ものすごいとろみのあるホワイトソースみたいに化けるんですね食べたえのベーコンが入ってコクのあるチーズがさああったらさそれはうまいよねこのバまでもものすごいだけじゃますだけど味変かもないでしょタスコでしょうよタスコでしょうがタバスコの酸味と カルメが加わることによってギネスがギョンギョンギョーン。マカブ見えないから罪悪感が少ないこれ。ツイッターとかユーチューブではカロリーが低い地味なレシピはバズったりとか再生数がいかないのでやらないです。なぜかというと再生されないから。<笑><笑>こういうの集めたのは僕が本に出してるんでみんな も, も食べたら い, いよ。ありがとうございします。 ちょっとまだ大丈夫尺大丈夫尺大丈夫これなんか3分動画とかな TikTok みたいなの ?TikTok みたいなの大丈夫ちょっと尺増やします。尺を増やすために飲みます。